オーサンキュークオーラーサンクチュリールーンーーロークークークでのストーリーニューードライファーノンーロオーラービックスオーラーサンクチュリーーノンバーバーバロークークークまで の, ルルのストーリーニューイヤーズドライファーノンバーババロオーラークオーラーサンクチュリーハタミスーノンバーバーバロークイークークイークイークイークイークイークークーク レオーロラブルーミンブオーロラサンクチュアリー勝負の時間のナンバーワン 凄ましく舞 い, ましょう精霊よいつまでも宴の始まりだナンバーマバロン精霊よお宴の始まりだナンバーマバロンい私の新たな力オーロラサンクチュアリー、うん、お守りします舞い上がれオーロラグルーミング ヒ ー, ール仲遣よ毎日レニューイヤーズブライトいつまでつかもっとも宴の始まりだナンバーバーバロンさあお役にいつまでつかもっとフレッシング私の新たな力オーロラサンクチュアリーいつまでつかもっとも宴の始まりだナンバーバーバロン 狂気の時間だオーシャンヒールこのます舞い上がれオーロラブルーミング、ええ、光たりを舞い散れニューイヤーズブライトハマスの宴の始まりだナンバーババロン楽しもうか守りをやがてる町わ私の新たな力オーロラサンクチュアリー のじかのたまりだナンバーババロンブレッシングスピ リ, リーットオーシャンフィールーカイスシルおのりします舞い上がれ<笑>オーロラブルーミングセールカルマイチニューイヤーズブライトこれでおやくみれ私の新たな力 オーロラサンクチュアリうたげの始まりだナンバーババロン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 オーロラサンクチュアリどうしよう。 素早く片付けましょうブレッシングきテきりでよお休みたちは宴の始まりだナンバーガーバロンやれよいつまでもつかない沈めろ狂気の名前だ宴の始まりだナンバーガーバロ ン, ン, バーーバロンやれよ毎日ニューイヤーズブライト このます舞い上がれオーロラブルーミング私の新たな力オーロラサンクチュアリー楽しもうかオーシャンヒール い, やいつまでも宴の始まりだナンバーババロンおまけにたち、ま、宴の始まりだナンバーババロン光舞毎日でニューイヤーズブライト 自分<笑>かいしゃんのうたせいれいおまりますまいあがれオーロラグルーミングわし<笑>のあたのちオーロラサンクチうのはまりだナンバーマボロンはあ、オーシャンフールせいいよさのきよまいちれ ニューイヤーズブライトフレッシ役にお釣り宴の始まりだナンバーババロンこれでいつまでもさあい怪獣をお守りします舞い上がれオーロラグルーミングどうしません私の新たな力オーロラサンクチュアリー オーロラダーングニューイヤーすブライフルス。オーサンキツビ。オーダーがサンキツビ。オーオーロラサンキツビ。オーダーナーサンキツビ。 ニューイヤースブライトーとてがオーロラサンクチュアリオーロラブルーミング、オーロラステムをおさんしに